あの中村哲さん亡くなって半年になるんですけども、うん、ちょうど中村哲さんとお会いしたのが2002年の1月でした、うん、2001年に911のテロが起こってアフガンに爆撃 を, をしましたよねその時に哲さんが「勘弁してくれ」と「絶対にやめてくれと」と今本当に悲惨な干ばつがこの、えー ただ で, てて、えー、でさえねその食べられなくなってる人がいっぱいいるっていうところに無差別爆撃するなんていうのはもうとんでもないことだということであの哲さんがそれに脳を突きつけたそれを聞いて私は絶対 彼, 彼の言っていることが正しいっていうことですぐにあの中村哲さんの応援を始めた彼が言っていたことは農業っていうのは命を支える ベースである。だからあらゆる生活の原点に農業があって農業があるからそこで人は体を癒せる心を育てる医療も教育もあらゆることが農業土の上に人があの営んでいることの上に成り立つべきじゃないか。おびったらしい地域が、砂漠家が、砂漠 手の施しようがないほどの形で砂漠化が進んでいる、うん、その現状を哲さんが訴えたわけですよね。これ危危機機なんだ。人類の危機でって土の上に命として生きているというベースを守りながら生きていかなくちゃならないという、うん、その提案を受け止めていきたいなと思っているんですね。うん